日常演武の食豚日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演こちら楽天の通販で買った12種類のバラエティゲットセットケーキを食べたいと思いますちょっと重いさすがに重いので持ち上げることはできませんがうんんこうすればいいのか、えっと、こちらなんか楽天の通販で腸のいい性能で買ってみました 美味しそうなケーキですねどうう種類が12種類あってなんかパッケージもこんな可愛いクマさんが描かれた<笑>が箱に入っててなんだか見た目も癒されますねで今回12種類あるんですけど12種類の味全部レビューするとさすがにちょっと長いので長くなってしまいますので特に美味しかった3種類に絞って最後にレビューしたいと思いますもちろん食べるのは全種類ですよ 食べますけどその中で3種類を代表として選ばせていただきますもちろん他の味も全部美味しいと思いますので気になりましたら概要欄にお店のリンク貼っておきますのでそちらからご覧くださいそれではまずはこの白いケーキチーズケーキかなからいただきたいと思いますで、クリーム崩れちゃったしまシャアなしか<笑>ではあ食べるのはもう全部一気にいきますね 最後に紹介すすする軽 く, 軽くスッと入りまままししたたたここれははは柔らかかそそうだだでででいいいきや迷なっねパクパクと食べ進められたし初めから全部食べるつもりでしたね。 だけどやっぱり美味ししさといいうのは分かれてしまいますね人それぞれ好みはありますが自分が特に美味しいと思ったサンケーキはですね<笑>で今回食べたこちら12種類のケーキセットですがこの中で特に美味しかったのはこのまずこの新ブラック<笑>名前覚えとけない えー、っとブラッククランチチーズですね下の方にしっかりとしたクッキー生地の食感があってさすがにちょっと水気が染み込んでいるのがサクッとはいきませんでしたがスポンジだけだと飽きてしまう他の中において異彩を放っていました食感もしっかりありますしチーズももう一つのレアチーズと比べると濃厚で口の中にねっとりと広がってくるのは本当に美味しかったです続いて どれだうーんちょっとこの中にあるのかどうか分かりませんけどコーヒー、うん、モカマローネというものも美味しかったですかなりコーヒーの苦みがケーキの中に染み込んでいて、えー、あか本当に甘さのない大人のケーキといった味わいでしたなのでコーヒーがお好きなのであればぜひ食べていたださい。すただ これに苦いコーヒー合わせると苦い苦いの相乗になっちゃうのでこのケーキばかりは甘いジュースやカフェオーレにした方がいいかもしれませんコーヒーが苦手な場合は避けた方が良いですねそして3つ目がうんとこちらのシャルロット・ポワーデー フォアールでフォアールですフォアールじゃなくてフォアールだもうちゃんと覚えとけよって本当に思うわ自分でもですね他と比べるとカロリーが控えめでかつ洋梨の甘酸っぱさがしっかりと口の中でシュワッと弾けてくるので美味しかったです甘いだけではないケーキのあた新たな楽しみ方ができましたはいもちろん他のケーキも美味しかったんですが今回特に美味しかったこの3つをおすすめしますで他にもなんかこういうセットとか なんかアレルギーーに対応したケーキ低糖質なスイーツたちさらに は, <笑>ま 自, 分とは自分は縁がないんですけどペット向けのケーキまで販売されているお店ということなので本当にいろんなケーキが揃っていますね<笑>概要欄にリンク記載しておきますのであなたがもし気になったのであればぜひ調べてみてください買ってみてくださいそれでは 今回食べたケーキ代表3品はいずれもと6点とさせていただきますそれおぼろ月き骨を見るからこの光でいや光をかざしても骨は見えないと思うがご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいです演演終